やりますねまあ、無編集で出すということで、この動画やりますねだから、なんて言うのかな。俺らのね、あの、今までのね、撮影ではない、あの、やってないところの普段の部分が出てくるから。ライブとかでもバリバリ公開されるよな、そんな。はい。そして僕はイベントを進めるっていう。<笑>お前、お前、プロスピーだっけすんな、お前。<笑><笑>プロスピーだったか、あの、ブロッタジブロットじゃねえよ。 野<笑>球関係ねし。<笑>懐かしいな、あのゲーム。<笑>あー、ちょな<笑>な、なんで、なんで、あ、なんで、飲んで。おわ、臭やろ、お前。お前、臭やろ。<笑>じゃあな<笑><笑>。強制連行。いもう、これ、行くしかないんですよね。しょうがないんですけど。あ、これ、行けるくねあ、行けないよ。あ、そっち、あれえ ど, どこ行ったもん。 あ, あ、お前どこ行ったおえ、な、なんかやってないしてんのえへへ。<笑>え、お前。え、じゃあ待おブリブリ排泄。たそれない方や。なんか黒くなってんだよ、見て。見て。黒くなってる。あ、ブリブリ排泄やな、それ。え、いい意味わからんやろ、それは。うぅ、ううううううなんかお前みたいなやつあった、そういうな。うお前と呼んだうど。な、どういうこどういうことだどういうことだえええ、じゃあ待って。 いやお前さ、汚してくなって、お前ケチャップつけてくなよ。ケチャップつけてくなごめんチャくてあ、ねめんね、あー、マジか。すまんな。俺最近、あのー、なんていうか、目が串穴でね。おい、しょうるっさ、なにお前。叩き潰していいか、お前。俺の拳はな、岩盤も突き破れるからよ。飛んでなにあのー、熟語、熟語じゃねえ。な<笑>んだ、熟語って。熟語<笑>熟語ってないやん、ね。あ<笑>とおかしいよ あ、ま、こっから急に出てくるんだよ、俺。もう嫌い。もうこのゲーム、マジ三人称、ちょ、ちょっとずつしていかんと、まじ、やばいから。あれあれ、あ、ごめんな。ごめんな。俺が今、吐息きしたらね、壊れちゃった。鍵。おぉ、はい、いや、ペースが早い。おぉ、浮お、開けたいや、あかんかった。そろそろ出てくるくらい。あ、こっちも開いてるわ。あ、まだ出てこんか。もう、あいつの場合、三人称すればバリバリ勝てるけどな。はい、あ、開いた。い、いや。え、どこあ、前どこ行った あ、どこ行ったお前。あ俺 あ, あ, あ、どこ行ったお前。あ, あ、そっちか。こっち。あ, あ、こっちか。さっきの鍵使った。あ, あ、あった。あったおお。え、今何持ってるうん、何が今何持ってるえっと、熟語と応接間の鍵。あ, あ、ちょっと待ってな。鼻置いていい。あなんか聞こえてくんねんけど。やばいやばいあ何 あ, あれ見ろ、あれ見ろ。おーろおーおおおおおおおおおやめろやめろ お, お前、お前のおおで笑われてんけど。いじめじゃないこれ。お、ね、お俺いじめてんおおおおん。笑われてんおおおお幽霊にいじめられてんの。泣きたくなってきた。涙おけよ。 あの、そ、あの、それで、俺の鼻吹いて、あの、そ, の, そのハンカチで俺の鼻吹いてあるからよ。えあ、あ<笑>カブトムシ。カブトムシ使ったおぉ。え、カブトムシ使ったどうしたなんか顔面が置いてやんねんけど、ここに。どこ ど, ど, ど, ど, ど, ど, どこどこどこどこどこどこここここここここ。ここごごごごごごご。来たね、来たね。やばい。 今さ、マスクつけた状態でやってるからさ、熱い人気の人うるさい、うるさい。何の BGM? これ。あなんかさ、BGM しないなんか。ほら。なんか、恐怖の森みたいな。さっき俺らがやった恐怖の森みたいな。こうかもおえあ、なんか物置。物置の鍵。はい、あげる。あれ森渡せえ、渡せ渡せえ見て。落とせない、落と せ, せない。ほら。あー、これ、対処されてますね。 ほら、ダメだ、落と、落とせへん。どこ行ったお前。<笑>何すってんのお前は。ほら、ここに顔面あるやろ。あほら。後ろから来ないか、来ない、怖いんですけど。よしよしよし。ここなんやおお、開いてる。待って、レールくないこれ。あ、出れないか。いくそバリアブロック。かおお、びくしたあれお前使ってないけど、物置の鍵。俺が使った。あ, あ、お前持ってたんうん。 あ、まじじゃあ、俺、ちょっとここの部屋で挑みまーす。え、お前、どこ行った今。え、物置物置き。ちこさ、あいつ出てきてなくねあ、やばい。あフェルの後ろに。え、後ろはは、<笑>嘘。おい、じゃあ、待って、俺、部屋さ、地味にちょっと出てるからた、おらんで、後ろ。後ろドアしかない。てか、あいつ出てきてなくね あ、豚だ、豚。ピークきた。ピーク。これお前の食料じゃね俺の非常食、これ。え、かさん、こいつさ、<笑>押されてんのに何も動揺もしないんだけど。感情がないんやろ、きっとこんなクソみたいなやり方閉じ込めか悲しみ の, の。こいつどこで運べばいいんだっけあ、そっちか。運べ、運べ、運べ。走る、走る。俺たち。こいつ、こいつ。 よし、しししし押押押せ押せ押せどこだっけ こいつをなあ、ミンチして、俺の大好きな、あの、大好物はサラミにしてやる。大好きにすぎ。大好き、デルデルデルデルデルデルデル、でやねあれさ、カラオケで大好き歌ったし、あの、歌したさ、絶対、あの、あれ、イケメン。うおー豚肉大好き、カラオケい で, い で, いで。え、え、ね、え、え、え、え、豚肉、豚肉。あ、そっか、渡されへんのか。うん、あ、いらねえよ。俺食べるから、じゃこれ。 あ、でもこれ生の状態だからサラミじゃねえ。よそっきり室どうせ近いやろこれ。NHK をぶっ壊す。と言ってきてくださいと言ってからさ、またなんか正パターン。や、てかさ、なんか前やったかあの、あの、なんかあの、マンションのホラーマップだって。うん。全然怖くなかったよな。真面目に。あのホラー要素一個もなかったであれ。 あんまり怖くなかったんだ。確かに。画像も出てきてないし、なんも出てきてない。正直、ビビる要素一ミリもなかったわ。なぜ俺はお、怯えたんだわ。お前、おら、え、おらんで。おらんよ。来、え、い、ー、よ。お前、待ってるからさ、階段のとこで。俺も待ってんで、階段のところで。いや、おらんで、お前。あ、お前、上かよ。上の方かよ。<笑>お前、来いや。<笑> 真面目に来いや。あど、どっこいしょ、どっこいしょ、どっこいしょ。こり。これ言えばさ怖、怖い雰囲気なくなる。はい、開いた。ブレーカー室。どこだっけ、最後の場所えっ、ー、と、多分2階やった気がする。あー、2階のどこだっけこっちええー。あ、こっちだね、こっち。っこっち、こっち。こっちが最後だ、じゃなかったっけここ違うここ、あのここじゃなかったっけこれ見えないってことは、そうなんじゃないギリ見えん ここが開いたんこっちこれブレーカー室ダッサ。え、ちょ、ちょ、ブレーカー室で、なんかん、会議室の鍵。のブレーカー室ブレー、え、な、な、な、な、どこ開いたってったえ、何がどこ開いていったブレーカー室で、なんか、ブレーカーかなんかレバー引いたら、なんか、おうんこれをね、 はい。<笑>俺何してんねん。<笑>これでお前と同族じゃん。真っ白だからな。くっさい。い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、こい、い、い、い、い、い、い、い、い、い、あい、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、ああい、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、い、 ど れ, どれが動いた今どれが動いたい今どれが動いた今どれが動いたんやねわかんねえ。わ<笑>かんねえよ。俺らさ、カメラに映ってないからわかんないねえー、っと、確か。えー、俺、いつまでこの顔にすればいい緑、黄色。あ、覚えてはいるんや。え、確かやったことあるんやな。うん。うん、なぜやったことあるのワールド持ってないの ワールドを持ってない。あ、消えたもあの、消したもしかして。あれ緑、黄色、赤青や。あれえあれあ れ, あ, れあ、お前押した何があ、押しなかった。あ、あれあ、戻ってる、戻ってる。あれ、緑、黄色、赤青じゃない ?A, B, C, D だから。え、逆じゃないこの逆行ってみたらあえて、あえて逆行ってみたら <笑>なんかこっちから見たらさ、なんか置いてるように見えないんだよな。あら。あれちょ、もう一回、もう一回見よう。ワンチャン見間違いかもしれんし。はい、最後青ね。最後青あ、こっち青で あ, あ、じゃあ、俺が言うわ。俺が言うから、置いてって。うん。あの、右青で、うん。えっ、ー、とー、み、右から二番目赤。うん。 で、3番目が、あのー、左から2番目が黄色。うん。で、あの、左が緑。あれなんでや、じゃあ。えその通りにやってんねんけどな。あれなんで俺がやろうかな。 あれあかんけど、なんで非常に黄色ん あ, あ、待って、俺が、あ、あれだ、あれだ。あのー、えっ、ー、とね、C, B, A, D の順だ。<笑>えっと、C -B, C, B, A, D の順。あ、オッケー、オッケー。あ、じゃあ、あの言ってっていい、あの、言ってって、俺見つける。あ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、C, B, A, D だよな。うん。C, B, A, D だからさ、C を先に見よう。C が、 黄色で、C、B だから B。B は、黄色。で、A が、なんだよ。C が赤で、B が黄色。で、うん、?A が緑。で、あれ、D が青や。ほら、okay. やっぱり。倉庫の鍵。倉庫倉庫、あの、看板あったとこじゃない。だっけあれ違う。 まだ、お前おんのいや、他閉まってるとこなくないあ、これこれこれだね。これここここ、これ、これ、これ、これ、俺が今いるとこ。どこ行ったお前。あ、駅へ降りたあ、そこか。あ、やっぱり。うーん。いちごジャム。あ、鍵。書斎の鍵。だい、あいつが聞こえてくる、あいつが聞こえてくる。うるさい、うるさい。 あいつ来てねてか、あいつ来てないよな。あれなんでや。なんであいつ来てないはい、書斎の鍵。え、待って、ちょっと待って、ちょっと待ってな。一回ちょっと待ってな。うん。ワンチャンねえ、設定のせいいやいや、あの、最初出てきとったり。あ、そうなのあ、うん。あ、ああうん、ごめ ん,、うん。ピースフルだ。<笑>おい、何してんねん。たぶそれが原因や。おおびくしゃー。くさいな、お前。え、この顔奪っていいですか あ、これなんかこいつのところ進めないんだけど。お前。<笑>あ、ここにバリアブロックあるもう玄関の鍵ゲットしちゃってんけど。あら、もう出れちゃう苦しい、苦しい。何が、何が苦しいの、ね、あれどこあいつんー何が面白いの、ね、知らん。え<笑><笑>、あいつおらんくねえはいはいはいはいや。あいつおらんやあれ あれあいつおらんくねあいつ出てこやんねんけど。<笑>あれイージーにしたのになんであれあれあいつやる気ないな。なんで知らん。俺に聞かれても。簡単。<笑>おい、ちゃん待って、これでいいのか。あ、これでいいのかい何も出てきてないぞ。<笑>え、マジでこれでいいん一分わかっていることは あの館に通じる洞窟がなかったこと。あの館は一体。あ、ごめん、あれ、俺んジだから。あるあるの展開。あの、俺、あの、あれ、俺の王子やからさ。あの、移動式だからさ。すまんな移動、まあん。移動式だからみ、道もなくなってね。あ、はい、いや。なんも出てきてない。な<笑>んも出てきてない。な<笑>んも出てきてない。<笑>うわ、なんすねん、この朝は。朝っていうかさ。ないんやねん、これ。<笑>感想などを書いてくださると泣いて喜びます。 感想は敵を追加してました。ああ、だね、感想はね、まあ、とりあえず、あの、バトル系にさせてください。お願いします。<笑>バトル系にさせてたら多分いいと思うんでよ、お願いします、ほん放送中でハンター殺すのと同じやで。<笑>ハンターはどうやって殺すの無理だろ。<笑>ハンター、ハンターやったところで何かあんな意味あんのか多分意味ないと思うよ。終わったで。終わっちゃってんけど。<笑>だ10分、10分、20分ぐらいいや、20分も経ってないやろ。 すんげえ、すんげえ凄かったよ。え、ちょっとさ、入り倒してからさ、ちょっとさ、あの、もう一回やらんちょっと。もう一回やんのもう一回やんの<笑>でもだいたいもう、なんか分かってるやん。一応。もう一応やり方分かったやん。分かるけども。分かるけど、あの、さすがにさ、あいつが出てきてへんやん。あいつ出てきてないからさ、ちょっと一回もう一周してこん。<笑>なんで<笑>おい、堂々とクリエイティブなんだよ<笑>。え、なんでえ、二回んのそこ。二回ない。 ハリボテかい。んやねん、このやレンガハウスだよ。どこだっけえー、っと。あ、これか。お邪魔しまーす。どこ行ったあ、あの、館のとこ。あ, あうわ、上にめっちゃコマンドブロックある。なんだっけ、あれ。ゾンビが確かあれだっけ。 ゾンビやっけあれ。ゾンビじゃなかったっけ確か。